いつもヤマケン TV をご覧の皆様誠にありがとうございますえー、私ヤマケンサブチャンネル作りましたはいというわけでですねヤマケン TV のほかにですねもう1本新しいチャンネルを作りましたでなぜねもう1本、えー、チャンネルを作ったのかといいますと 今こちら皆さんがご覧いただいているチャンネルですね。こちらのチャンネルをバイク系動画、専門のチャンネルにしました。名前もですね、ヤマケン TV からヤマケンバイク TV に変更させていただきました。こちら今皆さんがご覧になっているチャンネルではバイク系の動画をアップしていって、もう一本のですね、ヤマケンというチャンネルの方では Vlog 系を 配信してていいきたいと思っております僕のプライベートのことだったり自己紹介だったりいろいろそちらの方でお話をさせていただきたいと思っておりますヤマケンもう一個のチャンネルヤマケンの方はですね下の概要欄の方にチャンネルのですね URL 貼っときますんでよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますこれからもですねヤマケン TV よろしくお願いいたしますありがとうございました